ここにもい<笑>る それ何、ね、<笑>だよ もうちっちゃい。 頑これ、これもう。<音声> はい、勝っちゃったね勝っちゃった ね, <笑>っ ね, っったねこんなんでチャンピオン取れんかいやいやいやいやうしてただけやん